以前の動画で紹介した人権啓発パネル、これについて私は頭おかしいんじゃないかと評したんですけどもその啓発パネルにこんなのありましたね学生時代被差別部落出身であることを思い切って友人に打ち明けた時その時の友人の反応がどこに生まれたとか関係ないよ気にしないよみんな同じ人間だよそれに対してですね 簡単に関係ないって言うんだな。私はこれまですごく悩んできたのに、私にとってとても大きなことをなんだか軽く扱われたみたい。これね、ツイッターとか5チャンネルなんかでも話題になったんだけども、じゃあこれね、どう反応したらいいんだと、被差別部落出身であることを思い切って友人に打ち明けられた時どうすればいいんだ。そんな時にですね、視聴者の方からこういう回答がいいんじゃないかっていうことでね、ある本を紹介されたんです。え本の名前はアドラー たった1分で伝わる言い方あの概要欄にねリンク貼っときますので是非買ってくださいあのアフィリエイトのねなんかタグもついてるけどまあ気にしないででねえー、っとその中でねこういう言葉があるんですね、えー、自分の劣っていることをアピールするタイプの人この発言を繰り返すと相手に気を使わせてしまう。 自分が劣っていることをひけらかすことで人生で取り組まなければいけない課題を避けようとしているんだ非差別部落出身であることを打ち明ける人っていうのは自分が劣っていることをひけらかすことで人生で取り組まなければならない課題を避けようとしているんですねということでもしね自分は非差別部落出身だっていう風うに打ち明けられたらこういう風うに答えたらいいっていうことなんですね あそうですか。でもそういうことを言うっていうのは、やっぱり人に気を使わせることになっちゃうから良くないと思いますよ。そうやってね、自分が劣っていることを引きらかすことで、人生で取り組まなければならない課題を避けようとしているんじゃないですかっていうふうに答えたらいいんじゃないかと思うんですね。まあもしね、その人が解放同盟関係者だったらもう怒り狂って発狂してしまうかもしれないけども、やっぱりね、 良、うん、くないと思うんですよ。確かにこの言葉通りですよ。自分が被差別部落出身だって相手に言うっていうのは、要は気を使ってほしいっていうことだから、まあそういう態度ってやっぱ良くないと思うんですよね。だからやっぱそのぐらいのことを言ってあげないとね、やっぱ言ってあげるのがその人のためだと思うんですね。ということでね、えー、この、 非差別部落出身と言われた時にどう答えればいいかパーフェクトな回答はもう一回言いますね自分が劣っていることをひきらかすことで人生で取り組まなければならない課題を避けようとしているんだ、うん、これが 100% の答えですということで皆さんね、ぜひ参考にしてください